皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。4月9日。先日の気象宇宙動画を撮影した際、おまけで珍しい映像が撮れていました。それがこの、ゲルヒナゲニアのレア天気です。パラザードのジャリムバハ砂漠のレア天気に比べたら、違いがよくわからないかもしれません。正解を言ってしまうと、画面の中をポワポワ飛んでいる。この綿毛がそれです。この綿毛が飛ぶのが、ゲルヒナゲニアのレア天気なのです。 ジャリムバハ砂漠の砂嵐の怖さに比べたら物足りないかもしれませんが、ゲルヘナゲンヤの綿毛は何だか落ち着きますね。これでまだ見ていない魔界のレア天気は、ゼクレス魔導国だけとなりました。そちらはさらに地味でわかりにくい変化だと聞いていますので、また撮影に成功したら動画にしようと思います。以前アップロードしたジャリムバハ砂漠のレア天気動画については、概要欄にリンクを貼っておきましたので、そちらも合わせてご覧ください。 というわけで、あとはこのレア天気が終わるまで垂れ流しにして、本日の動画を終了にさせていただきます。ここまでのご視聴ありがとうございました。